に、えー、集まるですねえー。蝶の群れを出して見られております、えー、緑に赤という文字ですね。えー、ポンコーラーメンポジション面の一覧の幅にちょっと似てるかなという風に思います。そして、えー、もう一つの型はですね。我々のコンセプトであります、えー、金色の皇后が描かれております。暁の空には金の鳳凰ということですね。 コ、えー、ートなんでオーランでございますフィ、えーバーを持ってまいりますので、ね、応援のフラよろしくお願いします、えー、はいではりますオーランファーストフラップ翼を広げて構ええー、大きく翼をはだめかせ 土の空に舞う鳳凰細かい香り乱の花ここに広い地の群れ土佐のクオチの南雲音色をより多くに響かせます さあ上体のレースはありきっていこうぜ さあ、再びり、ごの人をお見せ、我々ご覧の皆様に、再び東京の穴を開けていただきます。ちょっともなくもなりませ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 浅田が来て、肝を折り、輝きを、ナイスゴー 最まあります愛想、勇気と笑顔があれば明るみであればクリアする。エ えー、改めまして、えー、ご参加いただきました会場のすべての皆様に心より感謝を申し上げますありがとうございました、えー、はい、名前、開催ありがとうございましたどうの皆様のイメージの大きをお願いいたします